皆さんこんにちは。委、え、員、ー、会の永田で、えー、昨日いろんなことを思い出してなかなか寝付けませんでした。えー、ま あ, あの皆様の思いと比べると私のちっちゃい。 話ではございますが、それなりの思いを持ってこの問題に取り組んでまいります。えー、本日最終判出を迎えることができる、まあ、事業の進行の一つの節目になったという風に思っております。先ほどもお話がございましたように、これまでの長期にわたる。 皆様のご努力、活動が実を結んだかと思っておりますし、えー、皆様の不安、苦痛、苦悩の一旦は、今日一つ解決できたのかと、喜ばしく思っている次第でございます。えー、ここに至るまでの島島住民それから直島関係者 さらには県の職員、それから掘削、搬出、処理に関わった作業の関係者の皆様方、その示されたご尽力の大きさに深く感銘しておりますとともに、心から感謝申し上げる次第でございます。手島廃棄物の問題は 我が国の廃棄物に対する我々の考え方や行動さらには法制度に対しても多大の影響を与えました加えてその上流側でありますものづくりのあり方さらにはそこで作られたものをどういう形で我々は選んでいったらいいのかということの改善を促しました、えー、まあこうした 流れといいうのは非常に重要でございます、えー、我々が未来にどのような環境を引き渡すべきかこの環境のキーワードを社会や経済あるいは我々の生活の活動の中で、えー、この手島問題のことを教訓にしながら生かして いかなくてはならないかと思っておりますさらに加えてこの活動を後世に伝えまた後世にはそれを次の世代に伝えていってほしいという継承を求めていく努力も必要かというふうに思っております先ほども話ございましたように、えー、今後とも西島住民の方々 それから特に直島住民の方には今日搬出した廃棄物の処理が終わるまでおそらく6月ぐらいの間は、えー、継続して処理のご迷惑をおかけすることになろうかと思いますまた、えー、手島では地下水の浄化を継続してまいります。それから 手島から直島で、えー、作りました。施設これの撤去作業も進めてまいります。県にはあの手島問題の標本になりました。競争の精神共に作るという字を書きます、えー、共同して課題を解決し、解決していこうという思想でございますが、この競争の理念精神に則 っ, った形で、今後も事業を進めてもらいます。 競、え、争、ー、の仲間としてですね皆様にも今後とも活動を続けてほしいまた協力してほしいということをお願いしておきます、えー、我々管理委員会も開催いたしまして、えー、事業フォローアップ委員会という形で、えー、次にはスタートすることになろうかと思います、えー、事業の進捗を見守り また責任を持って、えー、指導助言をの役割を果たしていきたいというふうに考えておりますのでよろしくご支援のほどお願い申し上げておきます最後になりますが実はこうした報告をもみじの頃にやりたかったというふうに少々思ってましたところが桜が咲くような時期になってしまいました えー、手島、直島、それから県民の皆様には、この点に関して深く お, お詫び申し上げたいと思います。と同時に、本年に入りましてから、不眠不休で働いてくれた現場の作業者の方々、この方々には、改めて最後に御礼を申し上げておきたいと思います。 以上をもちまして私の挨拶をさせていただきますどうもありがとうございましたおめでとうございます<笑> 42年の戦いでしたねものすごい<咳>長い年月と労力とでお金もかけて今日の日を迎えたわけですがあの調停成立した2000年の6月が歴史に残る日であると同じようにおそらく今日も歴史に残る 日本の歴史に残る日になるんだと思いますとうとう最後の船が出ていきますとゴミの島でなくなりますゴミのなくなった島どころか美しくなった島地下水は残ってますけど美しくなった島ということになりますもう風評被害で悩まされることはありませんここに至るまで皆さん方の親戚の方 あるいは先祖ずいぶん頑張ってこられまして今日の日を見たいと思う人多いと思いますもうあの廃棄物汚染がもう真っ盛りの時 に, の に, に臭いやらそれからもう海も汚れ大気も汚れ喘息患者も出るという状況で亡くなった人それから朝廷成立を待てずに亡くなった人 朝廷の成立は見届けたけども今日の日を迎えられなかった人この人たちにあの本当にお礼を申し上げたいいと思いますでここでこう長話はしませんがこの40年間皆さん方がこう運動に関わったことをいろいろ思い出していただく機会にもなろうかと思います。県庁前でデモをやったり あるいは県庁前で立ちんぼの行動をやったり銀座にゴミを持って行ったり石井さんの県会議員選挙を戦ったりあるいは百0所座談会するために知らないうちに電話をかけたりビラを巻いたりいろんなお願いをしたりいろいろやってきましたで表に立つのは男性が多かったわけですが裏では皆さん方女性の方々がこれを支えてで私たちには。<咳> 弁当を尽くてくれたり、いろいろ。努力をされました。その結実が今日でありまして。もう、これ以上言いませんので、皆さんがたと、喜びたいと思います。皆さん、ご共存でした。待って。ええー、言葉に、ならないと言いますか。残念ながら。五百四十九人で。 立ち上がった運動も320人が亡くなり6割が亡くなっております残された人間でここに出席できない人が多数おりますが残った者たちがですねこの先に行かれた方々の思いを引き継いで今後もですね確実に 美しく豊かな島を取り戻していきたいと思っていますそれではえ皆さんにお配りしましたあ廃棄物搬出完了にあたってのコメント、えー、手島住民会議のコメントを読み上げさせていただきます本日処分地に放棄された廃棄物と 汚染土壌を搬出する最後の船が手島から出港する先人たちから受け継いだ豊かで美しい手島そして国民共有の財産である瀬戸内海を子孫に継承していくことは現在に生きる私たち全てに課せられた責務と責務であるとの思いから。 手島住民は不法投棄廃棄物の撤去運動に立ち上がった手島産業廃棄物不法投棄事件は問題の端緒から42年公害調停の申し立てから4 24年公害調停の成立から17年が経過したこの中廃棄物撤去運動に関わり 新生人となった手島住民549人のうち320人が亡くなっている、私たちはこのような経過の中で、この日を迎えることに、万感の思いを抱いている。 手島廃棄物等処理事業は手島住民と香川県の調停条項に基づいて行われてきた調停成立に先立ち香川県に設置された技術検討委員会は処分地の廃棄物等を焼却溶有処理方式により処理することが適切であり直島に建設する処理施設において二次公害を発生することなく ここれを実施できするるととができるとしたそして同委員会はこれまでの不幸な対立を乗り越え競争の理念に基づいて手島住民と川原県が共に廃棄物処理の事業に参加共同し新たな関係や価値観を作って問題を解決していくとように呼びかけた。条条項に基づく 手島廃棄物等処理事業は我が国が目指すべき循環型社会の21世紀に向けた展望を開くものとして位置づけられ私たちは競争の理念に基づいて同事業に参加し香川県と共同してきた本日豊島から廃棄物等の最後の に、搬出にわり、私たちは、技術検討委員会、管理委員会など、手島廃棄物等処理事業に関与され指、指導、助言されていただいた多数の専門家の方々に、心よりお礼を申し上げるとともに、引き続き同事業への関与をお願いするものである。香川県に対しては さまざまな困難を乗り越えながら、朝廷に定められた廃棄物等の搬出履行期限を損守、えー、さ, されたことについて、深く敬意を表するとともに、引き続き事業の完了まで努力されるよう要望する。手島廃棄物等のの出はは終わったが直しまでの中間処理は 完了していないなまた処分地の地下水浄化は今後も続く私たちの願いは処分地の現状回復を実現し処分地が瀬戸内海国立公園にふさわしい姿を取り戻すことである私たちは引き続き現状回復に向けた努力を続けることを誓うとともに多くの県民 国民の皆様にご理解とご支援をお願いするものである廃棄物対策手島住民会議、えー、2017年2月28日これが住民会議のコメントであります。お疲れ様でしたあの まあ、今の挨拶にありましたよ、ねまあ、道でいうこの場に立って長かったかさしはまらない状況になっています。<笑>本当にあの多くの 今日、皆さんの顔を見てまだ亡くなった多くの島の人たちの顔が浮かびますここはちょっとです最後まで、水がきれいになるまで頑張りたいと思います最後までよろしくお願いしますシリーズですえっと、あのー1996年から、えー 手話、えー、が消えたということをまた釣りに来たということを申し上げたと思うんですけども皆さんと一緒になって手話、えー、をよみがえらせていただくようになって手話をお届けしたいと思います。私もえー でただ野中、えー、先生のお話もありましたし大久保先生のお話もありましたがとりあえず今日は搬出が下から搬出をされましたからはから搬出をされますで の,、えー、とあの私見ていただきをいんですがので下から搬出ですね 緑が水が白い赤い茶色いです、ね。あの、地下水の状態は、あと45年からひょっとしたらもう少しかかるかもしれません。えっ、ー、ともう一度、もう1度口を引き締め直して。このえっ、ー、と綺麗、えー、なえっ、ー、とところにですね。ここの水が上がます。戻るまで。 ス、えーパーなどでですね、皆さんと共に、えー、いますので、えー、これらもご協力ご指導よろしくお願いします。以上です。感情が深き荒れまして、時間が早く過ぎまして、<笑>まだ知事がお宮になっていませんが、ここであの一番、えー、後ろの方に立っておられる作業服 を, ここをた現場で。 作業をされた方々に対して心からお礼を申し上げます。えー、非常に苦しい環境の中で、非常に日程の中、えー、ついに期、えー、限内に完遂されたということは皆様のお力が厚からできたことだと思っています。また。 長きにわたって現場で、えー、調査とか検査とかを図された県の現場の皆も非常に、えー、大変なことをされたと思います。加賀事件だからできたというふうに私は思っています。えー、これからもまだなおしまでの処理が困難なことが続くと思いますが、なんとか。 安全に確実にですねやり終えて次のステージ、えー、水の処理地下水の処理それからあ現状を回復というふうな形まで持っていきたいと思っていますどうかあ技術検討委員会が提唱された競争の理念に立ってですね、えー、参加して 行動して事業を成し遂げたいと思いますそして、えー、前知事がそこの資料館の前の石碑に書かれていますが手島から環境立憲というふうな形で実現をさせていただきたいと思っていますよろしくお願いしいと思いますとお話をしたいと思います おししました、えー、のっとご指摘のとおります、福島廃棄物と処理事業は平成12年6月の公開調停以来17年かかってまいりましたけれども、国、えと、ー、して完全、えー、に取りにまいりますと、えー、私が新就任してからも。 県政の最重要課題の一つとして国り組んでまいりましたおかげさまで、えー、今日こ の, この最終日を皆様と共に、えー、送り出す、えー、そういう時をうようやく迎えることができました、えー、ここまで皆様と共に取り組んできたこの事業こうした日を迎えることができて 大変、ありがとても、また、喜ばしくお願いいたしますに考え無料でございます。本当に競争の精神に基づいて、こ、え、のー、業員の方のいろ、まえー、んな事業者、関係者の方のご協力、ご理解のおとに、ここまで来たわけでございまして、改めて、皆様に感謝をお願いと思いたします。 ーーそれではこのあと、大切なところに対応の出よろし願いたいきたいと思います。